ご覧ください物体が水中で浮きに受ける力のことです。はい。部分の体積が増えるほど浮力はどうなりますかます？はい、そうです。物体の水中にある部分の体積、水がこぼれるかもしれないので周りに物は置かずに、魚の醤油以があるんですけど、でもやっぱ飛ばっているので怪我に気をつけながら。 後で釣りゲームをするので2つともここに中に押して手を押して水を入れてみじって今浮いたから大丈夫だけどもし沈んだりとかしたら針金の巻き数をちょっと少なくしたりあと水をもうちょっと減らしてみたりとかちょっとついとメガネをして始めてい待って意外と硬い指先に刺さるそれとか考えるともうちょっと柔らかい分がセービルの 滑るの難しい<笑>なかなか入りません、えー、入った入った入った平が外ってことだねだから<笑>こう向きですこう向きです、うん、こう向きですでそこで離してみてこれが基本なんでしょうこれ、うん、がうチューンチューンって感じだよチューン沈まないあ嘘こんなことってありますか あ, あ、あ、あ、あいや、引っかかってただけで あれ一緒だ、うん。はい。入れる。いきま す, す。こっちも行きます。え？倒、うん、して、はい、押すとおお、えー、下がりますね、えー。ちょっと待って。ずれながら行くのはいいね二匹がね。そうそうそうそれでそうすること、ねうんだね、うん。全然ずれない高さを調整する、うん。そうだね。えー 圧力だけだ強く押すと2個まず1個目いってもっと強く押すと2個目が い, いきます。のだけでい 水が入るってことは圧力が小さい時に浮力が大きくなって人種を浮くっていうこの原理をアルキメデスの原理って。それね